好看 m 看 n 看看 o n 看今次看看看到嚟玩加加度那我們呢度看看看看看 r 看看看我看呢看次就去看天下看看天下第一冇看會啊看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看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 全世界のサタンファンの召喚。お待たせ。サタンサタンサタンすごい人気なのね。あっ。ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか。ああ、見ていない。 しかし、お前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。ごめんね、文挂はしろいえ。だ、ばれちゃうれや。へへ、やふ。波乱<笑>の天下ブロ道会。魔導師バビディの暗躍。 印象中好似叫协比迪，但协调有啲人调又调叫调菲迪。协调协调协调协调协调协调协调协调协调协调 お父さん。<笑>うん？ごて、お父さんだぞ。そっくりだと思ったらオラの子か。あなんだごて、おめえ恥ずかしいのけ？ごてんか。 いい名前だないやー、24時間じゃぞ、よいなありがとう、占いババそれじゃあ、私たちはここまでねみんな、ほどほどにねはい、それじゃ、行ってきます コテンちょっとこのあたりを探索しようぜ面白そうだね行こう行こうよしコテンあっちを見てみようぜ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 やっぱ俺たたちも早くみんななと戦いたいよな兄ちゃんとベティータおじさんには勝てないけどねうーんまあ大きくなったら勝てるさたぶんあっちを見てみようぜやばいママたちが俺たちのこと探してるみたいだ怒ってたら いいろいろ買っってもらえなくなくちゃうよ よ, よし、迷子になってたことにしようぜ。俺、ゴテを探してたことにするから。え僕が迷子になるのしょうがないだろう。年上の俺が探してたほうがそれっぽいし、じゃあなテンあもうずるいよ、トランクス。こんたんよ。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 もうすぐ試合が始まるから。このうに。さきの成イジ得、ニーコゼ。 いくなっい る, <音楽>いるな<音楽>お集まりの皆さんそれではただいまより天界地武道会の予選を始めます今大会の参加者数は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 それでは展開チームの会予選を開始いたします今日は多普通 の, 力力の地球人只有ので、誰かの台本を清々にしみんな予選突破できて良かったですね。はお答えを持っていきたい。あ、ま、だったな。嗯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 何者だ分からんーだがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうなあの二人以外はていしたことはなさそうだがなんだあいつら目つき悪いなあ。 隠して始まった天界武道会抽選の結果 Z 選手たちはうまくばらけることができただが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となったそして1回戦が始まり第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた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 自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしいわかんねどういうことだあ、あのも、もう十分頑張った降参しろ降参するんだビーデルさん Hehehehehehehe <laughs>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 ッチ。し、さないたは。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 もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思うありがとうごはんくんじゃみんな待ってるから。 頑張ってねご飯くん続いて始まった第4試合ご飯はキビトと対峙していたスーパーサイヤ人とやらになるのだもしもの場合本当に私たちの助けとなるのか試してみたいえどどうしてスーパーサイヤ人のことを それに助けになるのかってそのことはいずれすぐわかるまずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだょ冗談じゃないですよこんなみんなの前でスーパーサイヤ人になってなんだよなんか話してんなスーパーサイヤ人になれってさあいつ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 しばらく動かないでいただきたいのですどうかよろしくな何っ ど, どういうことだ訳のわからない奴の言うことなど危険正体を言え、うん、ここのお方は海王神様だすべての海王様たちの神だえっ 聞いたことあるぞ海王様から海王神おめが海王神様かじゃあゃあんたの希望通りなりますよなんでかは知らないけれどスーパーサイヤ人おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか何さらに壁をつら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 あの界王神様が助かるって言ってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえからな。で、じゃあ俺も行こうかな。ふざけるな。カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ？ で, でもよ。今それどこじゃね。えんじゃね。えか。ごまかすな。俺は界王神だか。なんだか知らないが、あんな奴のこと。なんかどうでもいい？ 貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのために、こんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった、分かった。臨海テー武道会じゃなくても、後で絶対試合してやっか。くそったれ、貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。いせよばはいど。あれもついてこいよ。ここでやろうぜ。行くぞ。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 やはり来ていただけましたね助かりますあなたたちの力も借りなければおそらく勝てない勝てねえってこんな二人にかいいえあの二人はただ利用されているだけですゼル賢しっこい魔導士にま魔導士はい地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、うん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 一時的に封印して動けなくしておいたのでその隙にビビディを倒すことができたのですが、突然ここでマドウビビディには子供がいたのです。親と同じ野心を持ったマドウシバビディが。この暴力的な人、都知道。一秒一個星球啊、痴線。もう一度孫悟飯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 ジンブーですかなるほどそんなことがでもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためにはけれていない巨大なエネルギーが必要らしいそこで武道会にあの二人をよこしたのだ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 あな た, たちね そ, それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだからこれですっきりしたわ頑張ってねごはんくん魔導士バビリーってやつを倒してみんなを助けてうん 死なないでね、ご飯んくん。無事帰って来られたら、デートとかしたいから。もういいか、では界王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ。 どうだ